こんにちは。このコーナーでは、STM32 マイコンの無線ソリューションのラインナップを拡張する UWB と Cellular IoT についてご紹介します。STM32 マイコンの無線通信ソリューションのポートフォリオを拡張するため、ST では B スプーン社の買収により UWB 超交代機無線技術を、ダイオットマイクロ社からの事業買収により Cellular IoT 技術である CATM1 NBIoT の技術を獲得しました。これにより、今後 STM32 マイコンのソリューションに UWB、CATM1、NBIoT が加わることになります。UWB について簡単に説明します。UWB とは、ウルトラワイドバンドの略で、日本語では超広帯機無線と呼ばれます。その名の通り、幅広い周波数帯を使用する無線技術です。 この UWB はデータ通信の際の応答時間をもとに対抗のデバイスまでの距離を高精度に測定することができます。また短い間隔で通信パルスを送信・受信することで低いレイテンシで即位が可能です。さらにセキュリティ性と高いノイズ耐性により信頼性の高い通信が可能です。UWB の応用分野としては即位・ 特許の機能を用いた入退室管理や物のトラッキングなどが挙げられます。例えば、Bluetooth Low Energy と組み合わせてスマートロックに使うことで、シームレスかつセキュアな施錠・解錠ができます。また、UWB をタグとして使用すれば、工場での生産・在庫・出荷までの間、物の所在情報を高精度に管理し、効率的な生産計画・物流管理に活用できます。 続いて UWB のデモを紹介します。こちらは UWB のアンカーとタグです。アンカーとタグの間を UWB で即居した結果をスマートフォンへ BLE で送信し表示するデモです。タグをアンカーから離したり近づけたりするのに合わせて表示される距離が変化するのがわかります。例えば、アンカーを倉庫の建物に、タグを荷物に設置すれば、 スマートフォンをコンソールにして荷物の位置情報を表示するというような使い方も可能です。続いて、セルラー IoT についての説明です。まずはじめに CATM1 から説明します。4GLTE 技術の一つで 300kbps の通信速度を持つ IoT 向けの通信技術です。商用の回線網を利用できるので、専用回線の付設が不要で、 容易に短期間で IoT サービスを展開できます。応用分野としては、ウェアラブル機器、モノのトラッキング、移動体での使用、スマートメーターや各種インフラの監視用途など多岐にわたります。次に n b i o t です。同じく 4GLT e 技術の一つです。通信レートは上りが 60kbps、下りが 20kbps です。 10年間程度の電池駆動に対応します。これらの特徴を生かして、通信頻度やデータ量が少ない一方で、長時間の電池駆動を必要とする用途で最適です。以上で STM32 マイコン無線ソリューション、UWB 及び Cellular IoT のご紹介を終わります。